お尻だけになりますのでお顔は触らないよう優しくお尻の足りを触ってあげてくださ い, ださい<笑><笑>まだちょっと練習中のバルトになりますの、ね、ちょっと動く